燃、まあ、燃え燃えるますよねでも直ちに危険かっていうことでこれで爆発的に燃えるかっていうとそうでもないんですね、まあ、メラメラと、はい、最近ねあの爆発燃焼に関する、まあ、事故が結構多くてですねいろいろな状況がですねあの、まあ、消毒用やアルコールの使用に伴ってですね その取り扱いによって、えー、事故が起こっているというようなことがありましたので、えー、ちょっと解説をしてみたいなと思いますあの話題になりましたけどね、車の中で除菌しようと思ってね、このスプレータイプのものをね、シュシュシュシ ュ, シュって使って、タバコですとかね、こう牡蠣をです、ね、使って、えー、火がついてしまったというケースですとかね。 よく行われる実験なんですけどその話題となっているその除菌水アルコールっていうことね大体まあ 70% 前後含まれているものなんですけどガスコンロにですねインカ製があって危ないっていうふうに言われるんですけどもガスコンロにちょっとこう抜けてですね噴射していますね。 燃、まあ、燃えるとは燃えるはますよ、ね、でも直ちに危険かっていうとそうでもなくて、まあ、火がついてるところでこう除菌の作業なんかをするとね台所なんかでねあの危ないですよっていうそういう捉え方でいいかと思いますねでこれあのステンレスのプレートなんですけどもそこにティッシュペーパーですねじゃもう一回同じようなことを、はい、この除菌スプレーでアルコール湿らしたものに ライーこれで爆発的に燃えるかっていうとそうでもないんですね、まあ、メラメラとこういう開放空間ではあの、まあ、メラメラ燃えると、まあ、量にもよるんですけども、えー、直ちにじゃあ危ないかっていうとそうでもないというぐらいの燃え方ですねはいで消してで次にですねこれも 割とよく行われる実験なんですけども、これ空き缶なんですよ。先ほどのこのプレートの、この開放状態でやったケースと比べて、これですね。ちょっとこう、閉鎖空間って言いますか、容器の中に同じようにアルコールを入れてですね、ここに実はあの、穴の開いてるここから火をつけることもできるんですけども、 炎が出てるのに 一, 瞬見え一瞬見えるぐらいなんですけどもあの、えー、これでも別にあの即こう爆発するとかそういうことではないんですね。えっところがですね、えっと、今度はあのスプレーをですね同じようにこう缶の中に入れまして、えー、これをくり抜いているんですけどもこう紙コップで押さえ込んで。 密閉空間ですね閉鎖状態にするとどういうことになるかというとこの穴の開いたところにライターの火を近づけますと紙コップが飛んでしまいました大した量を入れたわけじゃないんですけども先ほどのこのステンレスの上にですねティッシュペーパーに湿らした量に比べてそんなに あのたくさん使ったわけでもほぼ同じ量ですよね、使った量ね、ところが環境の違いですね、閉鎖空間にすると、一定 の, この空気との割合、そういう条件下にあると、爆発的に燃焼、あ反応が起こってしまうということですね、まあ、アルコールという物質そのものが、あのまあ、引火性があって危ないっていうのは言えるんですけども、そ の, その環境に影響するということですね。 はい、最近ねあの、爆発燃焼に関する、まあ、事故が結構多くて、ですね特にあの、まあ、いろいろな状況が で, ですねあの、まあ、消毒用エアルコールの使用に伴って、ですねその取り扱いによってえ事故が起こっているというようなことがありましたので、えちょっと解説をしてみたいなと思います。ええ エタノールなんですけどもいわゆるこの除菌スプレーとかね含まれている消毒用エタノールなんですけどもものによってはねきちんとこう、ね、あの無水エタノールっていう状態でねもうほとんど 100% に近い 99% だってあるのかなこういうものも売られているんですけども今話題になっているのはこちらの方ですかねスプレーこれはスプレータイプなんですけどもあの。 だいたいあ の, ものによってはもう、えー、ちょっと濃いものとかね薄いものるんですけども大体 70% 前後のものが多いようです印鑑、えーまあ、性が高い物質だということで、まあ、知られてるんですけども、えー、ここに化学反応式 書, 書いてありますけどもね要はあの酸素が加わって、まあ、燃焼反応がするというものですねただあの、えー、っとこの燃えるっていう現象で非常にこう いろんな要素があってあの単純にはこう言い切れない部分があるんですね。えー、っと先ほどお見せしたその、えー、開放空間ですね。開放状態でエタノールを燃やした場合ティッシュペーパーに、ね、含ませて燃やしたんですけどメラメラ燃えましたよね。まあメラメラと燃えましたよね。えっとライターであの点火したらあの染みていたエタノールがね。 可燃性物質でエタノールがまああの含むティッシュペーパーの付近ではね濃度高いんですけれども、えっと、解放状態なのでどんどん拡散していってしまうということで、えっと、まあメラメラ燃えるとですねあの一気にこう濃度が薄まっていってしまってね炎のここら辺 近, 近いところではね割と元気に燃えるんですけれどもあの解放状態なので拡散していってしまって。 爆発的ななに至らいいととうことですね2つ目のサンプルでお見せしたのがこの空き缶の例なんですけれどもあの使った量はねそんなに多くなくてもむしろ少ない量ですねスプレーで、えー、空き缶の中にこう蒸気の状態で、えー、こちらとのちょっと違いをですねこの閉鎖空間で あ, のある一定の割合で空気と混合してるっていう状態が保たれてるんですね。 でそのアルコールの場合ですね、まあ、アルコールその他あの可燃性の物質に共通しているんですけども爆発的な燃焼が起こる範囲、まあ、1気圧下で爆発燃焼が起こる、えー、その範囲内にある場合は、まあ、危険であるというような言い方をすることがあります燃焼範囲なんですけどもあの全体の体積の中でですねエタノールが これ一気圧下でね、3.3 から 19% ぐらい含まれるという場合に爆発的な燃焼が進むというふうに言われていますこれはあのプロパンガスですとかね、まあ水素ガスなんかでもね、あのその固有の燃焼範囲があるわけですけれども、一定の割合でまあ空気、酸素が混じっているとまあ危険であるということですね。 ここのところのとろニュースの中で問題になっているのが実はあのこの炎天下の車中ですね車の中ですとかねまあ台所なんかもあのキッチンなんかもそうかもしれませんけどもある程度のこう閉鎖空間でアルコールですねエタノールをこう噴霧する と,、うん、と広い空間であればねそんな問題ないんですけども特に炎天下で、えっと、こうキャップが緩んでなんか あの液がこう漏れやすい状態になっていて、エタノールの蒸気が、ね、充満するような状態で、例えばこうライターに火、ね、タバコを吸おうとしてあの、えー、展開してしまったということでね、爆発燃焼が起こる、えー、そういったことが十分に考えられるわけですよね、えー。最近のニュースなんかでもね、ちょっとあの話題になりましたけどね。 あの車の中であの除菌しようと思ってね、このスプレータイプのものをね、シュッシュッシュッシュッて使って、タバコですとかね、こう牡蠣をです、ね、使って、えー、火がついてしまったというケースですとかね。